やってまいりました。ナップルです。本日は色とりどりの花を表現したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは参ります。ナップル選手番号花。 てくださった会場の皆様に。え